いけますね、ここまでできると泡より約 50% できてますであと 50% は手ですいきますよ右足が出るときに右手が出ます左足が出るときに左手が出ます簡単ですね右左が分かってるとできますねもう一回いきますよ右手が出る足が出るときに右手が出る左足が出るときに左手が出るさあ これはちょっとね、皆さんやってみましょうね、はいお願いいたします<音楽>はいありがとうございます孝太郎そこのなあの、柱の横にあるわ、ね パーぞとうそうそうそうこのごますどうぞどうぞはい、はい、拍手拍手ありがとうございますご協力ありがとうございます、ね、それではねたくさんねなかなかこういう機会ないですよこれだけお客さんに見られながら踊るというので、ね、ちょっとね踊っていただきましょう はい、ありがとうございます。はい。ありがとうございます。いや、もばやくないとダメですよ。あの、普段とは違うでしょう。なんかおかしいですよね。あの。ね、お, お, おかしいでしょ あのお父さん、自分でおかしいって言ってますけどねこれ実はね右手が出る足 が, 右手が出ます上から出ないとダメなんです下から出るからおかしいんですまずね手を両手上げ上に上げましょうそれで、ね、右手を左足が出るときに左手が出るさあお願いします 両手上に上げましょうね。これもあの右手が出るけども少しだけ出しましょう。ここまで光、もう少しだね。さあそしたらですね、もうここのねこのバンダラドもまだ光ってません。これ実はね4時ぐらいから光り始めます。あのまた